みなさまごきげんよ う, う。<笑> 場所用意したからな君たちの初めての あ, あ, ありがとうでも自分でなんとかするわねえケンちょっと一緒に来てくれないああいいよウテビーツの準備オッケーよ猫のうんこを片付けておいたのよああスペイン語って本当素敵だわ